せーの、さ、始まりま し, 始ました。少量チャンネル、翔太です。涼です。少量です。はい、というわけで今回の動画なんですけれども、はい、えー、カバンの中身をさらしてみた。イエーイ<笑> いやー、うん、いろんな人がね、うん、あのー、動画でカバンを紹介してると思うんですけれども、はいはいはいはい、僕たちのカバンの中身を紹介したことがなかったのでちょっと今回の動画でですね、うんまあ、紹介していこうかなと思うんですけれども、うん、はい、はい、せーの、うん、レッツゴ ー, ーどっちからいくじゃないあ俺ね、うん、はい、じゃあまず僕がですね普段使ってるカバンを紹介したいと思いますじゃじゃん イエーイもうなんて言うんだろうブルーのブルーっていうかな紺色のこのなんかトートバッグ型のカバンを使ってるんですけど大体いいね僕このカバンは仕事の時にしか使ってないんですけどあの中野のブロードウェイの手前にあるアーケードで買った、うん、3000円のカバン<笑>めっちゃ安っと思ってしかも使いやすそうと思って買ったんだけど、うん、でもね一つ言っていいあののねねねちょっと失敗したのがが、ね、ここが、ね あのね狭いのだからね肩にねかけたいんだけどねこうもう窮屈でかけられないっていうのがねちょっとこれ失敗したけどまあでも使いやすいんで使ってます、はいはいはい、というわけで早速紹介していきたいと思います、はい、まずデレンマフラー、うん やっぱ最近寒くなってね必需品になってきたんですけどやっぱなんか乗り物に乗ると、うん、電車の中とか建物の中に入ったりとかするとちょっと暑かったりする、うん、じゃん暑いねだからねなんか普段は、うん、はいいいははい、もうカバンの中に入れて、うん、寒い時にすぐ取り出せるようにしてますうん、はい、あとは、うん、まあこれあれですね 仕事で使っているファイル中にいろいろ入ってるんですけど、うん、あの中身はちょっと見せられないので、うん、<笑>まあ仕事用のファイル、はい、あとねお財布、うん、もうこれも別にどこのブランドっていうわけでもないんですけど、うんあの 丸ルイカなんかで買った<笑>安い財布を使ってますはは中身はそんな大したお金入ってません、うん、ポイントカードとかねそういうのが入ってるかな、うんうん、なんかさカードとかめちゃくちゃ増えるよね、うん、ポイントカードとか ね, かねみんなどうやって整理してるんだろうもしいい整理の仕方あったら教えてください次でこ何それ<笑> 何てて<笑>ちょっと見せるのは恥ずかしいんだけど、ええ、これね何だろうなポンチっていうのポンチじゃないけど、うん、なんか、ね、のの持ってたんだそうそうカバンの中にねずっと入ってるんだけど、えー、ここなんかティッシュ入れられるんだけど、うん、ティッシュ入れてませんみたいなやつあとねあミンティアミンティアあとね何があるかブレスケアあはいはいはいいざという時にね、うんうんうんうん、あ, あとなんか絆創膏が入ってましたへそんなもんかな でこういうなんか小物入れが入ってたりとか、うん、あとはこれあれだな謎に<笑>、えー、サングラ ス, サングラス い, いやこれねつけないんでもう今の時期とかさサングラスしてる人いたらさ、うん、ちょっとえって思うじゃん、うん、ただねあのカバンから出してないだけですねあ そ, うかそうそう<笑>こういうのが入っててあとは、うん、で横になんかこういう。うん ポケットみたいなのもあるんですけどちょっとね見せられないけど、うん、あの仕事の入管証とか あ, あとイヤホンかなブルートゥースの、うん、でもね聞いてこれ、ね、片っぽしかないの、うん、片っぽ線路<笑>駅でね<笑> つけようと思ったらポロって落ちて線路、うん、<笑>のところに落ちてて、はいはいはい、もうそれからもう左耳なくて右だけで今使ってる<笑>、うん、新しいの欲しい買わないで、うん、とだ目薬、うん、もうねコンタクトなんでドライアイだから、うん、必需品かな、うんうんうんうん、あ落ちちゃったあとはリップはいはいはい なぜ 謎, 謎に飴ちゃう<笑>多分これねなんかどっか居酒屋に行った時にね買いにもらったやつ、うんうんうん、でね反対側もね<笑>見て、うん、やばいんだけどリップ3本出てくる<笑><笑><笑>すごくない、うん、でもねもうほん今乾燥するから塗ってるそうだよね、うんうん、で次なんかこれあれ 東京レインボープライドに行った時に、うん、あに、JAL のなんかブースでもらったバッジがそのまま入れっぱなし。はいはいはいはい、っていう感じかな、あと、なんかうちポケットにもなんか入ってるかも、しれなうちポケットはね、あれ、お薬手帳、うんうん、お薬手帳とかね。 あとはなんか印鑑とか、はいはいはいはい、大事だよ、うん。あとね、あの、ちょっと見せられないけど通帳とかがあえてまあこんなもんかなうんうんうん。俺は。うん、なるほど。大体いい俺のカバンの中身はこんな感じで。うん、うん。はい。じゃあ次。しょうちゃん。はい。僕のバッグは、うん。こちらです。ちょっと大きめな、ね、バッグ。 これはどこで買ったかな吉祥寺とかで何クラス7000円ぐらいああそうなんだそうで買ったじゃないあそうだ一緒に買いに行ったんだそうそうそうそうこれでこれで入れてます結構大きい、うんうん、バックまず一つ目はこれですあやっぱりね、うん、バックブックね、うん、これは まあ持ち歩きます。まあそうだよね。うん、しょうちゃんがまあ基本的に編集してるから。そうそうそうそうそうそう。だから仕事の合間とかね。そうそうそう、これを持ち歩いてて。うん、あとはまあ、ほとんど。そういう感じかな。うん、あとは、うん。イヤホンじゃないや。充電器か。充電器。充電器うん、これも。まあ。必要なので、うん。持ち歩いてます。そうだね。うん、充電器は俺もなんかやっぱり。 で 次, 歩いてるかも次はある書類とかを持ってて、うんまあ、見せれるやつと見せれないやつがあるんだけど こ, のこれ白紙なんだけど絵コンテ用の紙これはあの、まあえっと、前回の動画とかあと n e x t アッ p の時の動画とかもあるんだけど、うん、なんかちょこちょこそういうなんていうのかなスタジオとかで撮影した動画を どどんどん作っっってててていいいきたなうに思、うん、であのたまにそういうふうなことを思いついた、えー、ときにえっと紙にしてて作っています、うん、そうできればこれは月1回とかにあげれたらいいかなと思っててしっかりしたそうそうそうそ う, そ う, そ う, そ う, うやつね、うん、が僕の原点になるのでこういうのはいろいろ描きましたね、うんうん、これ、うん 紙に書いて取っといてますこれ、ね、で次はまあ財布かな俺もね あ, のあんまり綺麗ではないんですけどもあのこれはねいつ買ったかな二十歳か十九ぐらいの時に買ったやつをずっと使っててなかなか壊れもしないから結構使いやすいんですけど、うん、サマンサーキングスのかな です。そうさかわいいその財布、うん、これをずっと使ってます、うん、であとはこれとかえっとこれは視聴者さんから頂 い, いたハンドクリーム、うん、これは使ってますちょっと手が乾燥しやすい時期ではあるので使ってたりしてますああとパソコンのあれと一緒に これだね、アダプターアダプタ ー, プタ ー, プターて<笑> USB あそう<笑><笑> USB カードはもう持ち歩いてますね、うん、あと接続するやつねそうそうそ う, そう、うん、これも持ち歩いてますであとはもう、うん、俺も通帳とかそういうのがほとんどなんだけど、うん、あ, あと眼鏡か眼鏡 まあ、かけたりかけなかったりするけどかけてた時もあるかな動画でこれも一緒に買いに行ったよねそうだねうん、まあ、こんな感じで眼鏡もつける時もあるかもしれないですうん似合ってる<笑>ありがとううんであとはまあ あ, あと本だね本はちょこちょこ見たりしてんだけど、うん、最近見てるのは、うん、この「これ知ってる誰も知らない世界の言葉言葉とっていう本があってこれは結構ね なんかそ の, その国 の,、うん、あのことわざが載ってるやつここに載ってる言葉がめちゃくちゃなんか綺麗な言葉が多くてえ今度見せてよ、うんうん、素敵な本だと思ってます、うんうん、あとは、うん、そうだねまあティッシュ類とか携帯とかああまあ携帯ね、うん、ちょっと汚いな、うん、そうまあこんな感じで。 この中にはいつも入ってます、まあ、なんから、勝者のカバンいつも重そうだもんね。<笑>めちゃくちゃ重いんだ、こ の, 重そう、まあその動画とか撮影する時はこれ以外に、うん、あのカメラとか持ってったりするから、ね、あと三脚とか ね, あ、まあ、ね、そういうのもあるら、ね。だかなるとめちゃくちゃやっぱり大きいバッグじゃなきゃいけなくなるから、うんうん、結構入るよね、それ ね, そだね。だからこれを使ってたりしてます。うんはい ねうんまあ、僕は基本的にはバッグあの休みの日全然持ち歩かないよね、うん、もう財布はポケットに入れるし、うん、携帯もポケットに入れるし、うん、大体基本手ぶらだけど翔太、うん、はね、うん、普段からカバン使ってるイメージがある。はい、はい、というわけでですね今回は僕たちの、えー、カバンの中身を紹介してみましたいかがだったでしょうか。 ね、まあ大したものは入ってなかったけども<笑>、ねまあ<笑>はい。というわけでですね、はい、今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, ンしますインスタツイッター TikTok もお 願, お願いします。ではまた